大変お待たせいたしましたただいまよりワイズアップ医科学会ウェブセミナーを開始いたします本セミナーの司会をお務めいただきますのはワイズアップ病院主任教授石原先生ですそれでは石原先生よろしくお願いいたします今回の司会を務めさせていただきます石原です本日ご講演いただきますのはワイズアップ大学主任教授吉田先生です それではよろしくお願いいたしますそれでは発表の方に移らせていただきますご覧いただいておりますようにワイ s e a p では独自の映像作成システムによりこのように高画質な動画もカクつくことなくスムーズに配信できますまた遠隔地からご参加の先生も画面上に表示し 一つの画面上でコミュニケーションが完結できます。ご覧いただいておりますように、お名前のテロップもリアルタイムで挿入できます。弊社配信技術が皆様の実りあるウェブイベントの一助となりますと幸いです。以上で発表を終わります。吉田先生、ありがとうございました。それでは以上で、ワイズアップ医学学会を終わらせていただきます。本日はありがとうございました。 以上をもちまして、Wise Up 医科学会ウェブセミナーを終了いたします。本日はお忙しい中ご参加いただき、誠にありがとうございました。